4人は脱出できたものの昇は巧みな言葉で無限と龍之介の殺人の濡れ衣を彼らに着せた犯人を捕らえるために将軍が部下を派遣する間昇は密かに兄暗殺の計画を企てていた一方無限の仲間たちは 将軍の激怒から逃れなければならなかったそして同時に無限の最後の願いを叶えるべく必死の作戦を今まさに実行しようとしていたここで会うのが本当にいいんだろうな、ね、この場所は。 少し前に乱取りがあったんじゃひょっとしたらまた起きるかもしれんが怪しいわいアイコさんはどこなのわからんユキちゃん今頃ついてるはずじゃろうがこれじゃ遅すぎだ俺はやめるダメ行かないでハヤト先生お願いアイコさん戻ってきたわ帰ってこないと思ったかな なのに待っていてくれて感謝だわ。はん、あ、なぜそんなに時間がかかったんじゃマサルの居場所がわかったわ。彼はこの町に住んでいるわ。よし、やつを仕留めよう。気持ちはわかるわ、ハエトさん。けど、最初は生かして捉えるべきよ。尋問して、その後、上様のところへ届けるの。<笑>それは俺の正義ではない。 けど無限様の犠牲に名誉を捧げるには間違ってないわ拓磨様尋問のための準備をしてくださるうん大したことはないじゃろ薬がいるかの材料がいるじゃろうが金はないの行きましょう拓磨先生必要なことは先生が教えてくれた今度は私が先生にしてあげたい良いじゃろう わしらはしばらくそれに専念するということかのその通りよマサルを捕らえるためにハヤトさんの助けが欲しいわ分かったよ何かするって言うならなすぐに戻るわ気をつけてタクマ様ユキちゃん心配しなさんな何とかするわい この町の夜は美しいわ大きな影が見つかるでしょうねそう思いませんか隼人さん行こう仰せのままに町の道は避けるべきだわルの部下が間違いなく私たちを探しているわ マサルの住むのはこの辺りね部下の話を聞きましょうどこにいるか必ず話すはずだわむしろ変装して聞きに行きたいところだわ着物が欲しいわね なんでもいいさ、さあ行こう。え。ち、そうか。ふん。すぐよ。<笑><笑>素早く移動するわね。 無駄にする時間はないわ。花街。昔を思い出すわ。素早くね。気をそらす。かんざし。今行くわ。気をそらす。 何ななのかなるはこの急いで行ってくださいませ、ね。隠しぶき、うん、<笑>静かにね。<笑>素早く、<笑>血は出てくる。<笑><笑>これでいうのを探していけました、うん 最近少し静かですね、早瀬さん。落ち着こうとしているんだ。あんたがどうしてそんなに落ち着いていられるのか、俺にはわからない。幼い頃から感情を抑えるようにしてきたから、気になったらごめんなさい。金はあるんだな<笑>ならこの家の主婦に行ってくださいよ。俺じゃダメか賑 や, や, やかだな。私たちが逃げたから、登るは見張りを倍にしたんじゃないかしら。うん、素早く。 ねっ今行くわ無駄にする時間はないわ彼はそこにいるのね隼人さん安全な場所を見つけて話をまとめましょう そうだ、行くぞ。すぐよ。一日中起きてたからな。ディスク。マサルは入浴を楽しんでるみたい。 動きを注視しましょう側近を彼から引き離せる機会を探すべきね。<音楽>彼を捕獲したら、迅速に出ましょう。水路を使いましょう。フローダ 風呂に入りたいさあ行こう無駄にする時間はないわ素早く移動するわね 今行くわいやああ俺がいただくよし計画通り行きましょうどうしてそんな風に振る舞えるいつも通り話して頭を下げて笑ってあんなことがあった後だっていうのに女は内面の壁に囲まれていなければ死ぬのよ女は学ぶのよもし感情が高ぶっ それは隠さないといけないそんな俺はマサルとその父の野郎どもを殺したいそんなおごりは今はできないはず隼人さんあなたの中に私の言葉をとどめておいてください復讐の念は時が来るまで持っていてください分かった行くよ素早くね すぐよ無駄にする時間はないわ命との美を<笑><笑><笑>かんざし<笑><笑>すぐよ 命取りの素早く移動するわね素早くね 行急いでうんそうだここで彼はあんまを受けるわ仕事を頼むあんまは誰がやるんだろうな<笑>静かに今行くわ<笑>狙いはリロード中だ、うん、<笑>刀の出番<笑> すぐよいいだろう殺しはしないわ今行くわ急いで 無駄にする時間はないわ。 もっとだもっと熱いよう持ってこぬか 長い一日だった、うん、夜が真っ暗だな素早く移動するわねすぐよ 急いで命までは取らない 無駄にする時間はないわ。取られたわ。すぐに彼を連れてボートへ。<笑>素早く。ね。すぐよ。今行くわ。 急いで。い 素, 素早くねこれでいいだろう。気分はどう隼人さん人質の安全には。 まだ注意しした方がいいかその心配はいらない生きていてくれないとなよかった隼人さんあ あ, あんたもな